中国は何一つ成長していませんね。どうも、政治いろいろの学部です。このところ中国の対外施策はことごとく失敗していますが、またも中国の失勢を報じる記事がブルームバングに掲載されています。ブルームバングの記事を引用します。 中国が5ヶ月前に台湾産パイナップルの輸入を突然禁止したのは台湾の蔡英文総統の政治的地盤を弱体化させる試みだと広く見なされてきた。だが貿易データは中国側の意図していたのとは逆の結果を示している。台湾行政院農業委員会が集計した1から6月の統計によれば中国による3月1日の輸入停止後 台湾に親近感を抱く日本人消費者による購入もあり、パイナップル輸出はかなり好調だ。3から6月の対日出荷は、前年同期比で8倍余りの 16,556 トンに急増。台湾内での消費を促す呼びかけも寄与した。パイナップルは台湾の中部と南部の農家にとって重要な収入源で、蔡総統の 与党民主進歩党は南部が有力な地盤だ。台湾で収穫されるパイナップルの約 11% が輸出され、中国の禁輸措置まではほぼ全てが同国向けだった。中国は害虫被害を防ぐとの名目で輸入を禁止。大幅な根崩れ懸念を抱かざるを得なかった台湾のパイナップル農家にとって、日本の輸入業者が救いの手を差し伸べたことは 嬉しい驚きだった。中国は外交問題で対立するオーストラリアからのワインや石炭、ロブスターといった産品輸入に対しても交換税や差し止め措置を講じている。農業委員会、農業所、作物生産組の陳組長は出欠が始まる前に止血措置が取られたと述べた。ハーベスト・コンサルタンシーの最高経営責任者は 輸出がが予想外ににに好調のようだまさに危機がチャンスに転じたたと話した日本からの支援に加え、ソーシャルメディアで農家を救えというキャンペーンが展開され、内需も好調だ。蔡総統も中国の金融措置が実施された翌日に台湾産パイナップルを買うようツイートで呼びかけた。地元企業も農家を支援し、台湾全土でレストランが パイナップルを使ったメニューを拡充した。台湾鉄路管理局はパイナップルを加えた駅弁を売り出している。その結果、台湾内のパイナップル価格は3から6月に上昇し3年ぶりの高値をつけた。農業委員会の陳氏が提供したデータによると台湾でのパイナップル販売総額は 17% 増加。力強い内需による値上がりで 農家の利益増加につながったと同志は指摘した。とのことです。中国共産党の指導者といえば、初代主席の毛沢東氏をはじめ、東小平氏、江沢民氏と煮ても焼いても食えぬという印象の人物ばかりだった気がしていましたが、毛沢東氏はちょっと年代が昔すぎて記憶もほとんどありません。やはり個人的に一番印象的なのは、 中国共産党二代目と言ってもいい、鄧昌平氏ですね。当時まだ副総理だった1978年、中国の首脳として初めて訪日し、中国の指導者としては初めて昭和天皇と会見を行うなど、日中国交正常化をリードし、1979年には、アメリカと正式に国交を樹立させるなど、いわゆる 近代中国の礎を築いた人物といっても過言ではありません。ジミー・カーター、第39代アメリカ大統領、リチャード・ニクソン、第37代アメリカ大統領などとも互角に渡り合い、イギリス初の女性首相として、鉄道女の異名を欲しいままにしたマーガレット・サッチャー氏とともに、香港返還に調印するなどしています。1992年には、 当時まだそれほど重要視されていなかったレアアースの重要性を見抜き、中東には石油があるが、中国にはレアアースがある。中国はレアアースで優位性を発揮できるだろうとコメント。大規模な生産を行って、後に世界の9割も独占的に供給することになる路線を決定づけたともされています。若い頃はいざ知らず、年をとってからの風貌は失礼ながら、 妖怪とも呼べるような独自の風貌も相まって、まさに煮ても焼いても食えぬという雰囲気を醸し出していた人物でありました。このような老怪極まる人物たちと比べると、今の中国の指導者は何と小粒なのでしょう。21世紀に入り、中国は急速に発展した経済力を背景に、線路外交を取るようになりました。線路外交の由来は、 中国の乱暴風アクション映画、ウルフ・オブ・ウォーから来ていると言われています。強気な発言で知られる大き外相などが良い例ですね。前時代の主導者である東小平氏などが標榜していた中国の外交スタイルは、投稿妖怪と言われるものでした。これは爪を隠し、才能を覆い隠し、時期を待つ戦術と言っていいでしょう。戦狼外交は、 この前時代の指導者たちとは真逆をエクサイルと言っていいでしょう。中国がこのように大きく方針を転換したのはやはり近年の指導者の過信が大きく影響していると思われます。習近平指導部はそういった意味で完全に世界を見余りました。その対外政策は失敗続きと言っても過言ではありません。 東小平氏が道筋を築いたとされるレアアースについても、2010年に発生した尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件において、中国は外交カードとしてこれを利用。逆に日本はこれを好機と捉え、2012年には日立がレアアースを使用しない産業用モーターを開発するなど、脱レアアースの先頭を走ることになります。2014年に 中国のレアアース業界は赤字に転落。さらに WTO でも敗訴が決定し、結局2015年1月、中国はレアアース輸出規制を完全撤廃します。2020年には新型コロナの起源をめぐり、調査を要求したオーストラリアに反発。オーストラリア産の石炭について、理事上の禁輸措置を取ります。が、これも完全に裏目に出ており、その後、 中国国内で石炭の価格高騰や供給不足をいたずらに招くだけの結果となりました。そして今回の台湾産パイナップルです。同じような間違いを少なくとも3回犯しているわけです。中国のやっていることは、突き詰めて言えば金の力で何とかするという一点張りなわけです。どうも今の中国指導部は、知恵があるのは中国だけと思っている節があります。 急速な経済発展が過剰な自己愛につながり、さらにそれがむやみに他国の能力を低く見積もることにつながっているんではないかと思われます。高等妖怪を掲げた東小平時代とは雲泥の差です。新型コロナの影響もあり、今ではほんのごくわずかな一部を除き、世界中のほとんどが反中国といってもいい状態に陥っています。ことここに至り、 ようやく習近平氏は方針を転換し、愛される中国などと言い出しましたが、時すでに遅しでしょう。習近平氏の方針転換は、世界に好意を持って受け入れられるのではなく、嘲笑と無別の疑いの眼差しを持って受け入れられるだけでしょう。かつて、投稿妖怪の鄧小平氏は、国家が発すれば法律を変えればよいと主張したと言われています。 鄧小平氏の老解さはこの考えを根底に持っていながら時と場合によって使い分けまずいと思ったらその考えを決してお首にも出さなかったところにありますがそれでもこの言葉は中国は指導者自ら法の支配を全く理解していなかったという事実を表しています今の習近平指導部は鄧小平氏らの時代から老解さを何一つ学ぶことなく 法の支配を全く理解していないというところだけを継承したのでしょう。ちなみに、鄧小平氏と香港返還について交渉を重ねてきた鉄の女マーガレット・サッチャー首相は、1989年9月14日、中英日本大使館の夕食会の席上で、今日の中国の問題はまさにこの考え方に根源があると述べています。1989年といえば、 中国はまだ WTO に加盟すらしていません。その時代にすでにサッチャー氏はチャイナリスクとその根源を見抜いていたのです。サッチャー氏が見抜いたチャイナリスクとその根源は2021年になっても何一つ変わっておりません。そういった意味で中国は何一つ成長していないと言ってもいいわけですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。